まあ、ちょうど夕焼けですねで、ぶらけ綺麗ですまあ道輪もなぜか真っ白に塗られてます キャブレターの部分はもうガラスがあります。ナンバープレートも張りぼっちです。青銅銘板も全くありません。キャブの内は本部。内部を。ホーム、席も。 助手席もこの通りメータールに関してもほとんどダメですねキャブの部分がすごい汚い割にはテンダー部は結構綺麗です だけど残念なことにライトも一切ありませんナンバープレートも張りぼてですしかし動輪テンダーの動輪は ペンキ塗りりておりませんこちらもこちらも片側だけではバランスが悪いということで乗られたんでしょう。 まあ、市役所の庁舎が、ビジ地方都市にとっては立派するので、まあ、どうかなと思って、少し期待したんですけど、残念ながら、補修はペンキだけのようですね。以上現場からでした